はい、どうもこみです。さて、本日はライドラ専門店さんにお邪魔しております。えっ、ー、と、こちらのクランですね。あの、今回、えっ、ー、と、うどん屋さん、あの、ユーチューバーのうどん屋さんが、 チャンネル登録者1000人ということで、ね、その記念のイベントをね、やっております。いろんな、あの、ところからね、えー、親睦のある方がこう集まって、うん、合同対戦という形でやってるんですけども、そちらに僕も参加させてもらいました。で、えっ、ー、と、やっぱりですね、このクランに来たからには名前の通り、ライドラが見たいと思ってね、ライドラのリプレイをいろいろ見せてもらっています。まだ、えっ、ー、と、始まってですね、えっ、ー、と、前半戦かなあの、後半戦に入ってないので、アタックの数としてはまだ少ないんですけども、 でもね、やっぱりいいリプレイアタックがいっぱいあるんですよね。めっちゃ興奮するんで、ぜひね、えー、これをのにして、まあ、のにするまでいいすぎかな。あの、コツを一個でもこう掴んで帰りたいと思いながら、今日皆さんとそこを見ていきたいというふうに思っております。で、えー、っとですね、今日合計4本。 見てもらおうと思うんですけども、一本だけですねえ、残念ながら前回に行かなかった例も踏まえながら、どういうところが違うのかなっていう考察もちょっと一緒に皆さんとしていきたいというふうに思っておりまして、まずはやっぱりね、日本目うどんさんのアタック見ないとやっぱ始まらないじゃないですか。こちらから行ってみたいというふうに思います。で、うどん屋さんのアタックライドラですね。あっというどんさんといえばライドラ。でですね、このアタック、どんな形かというと、 えー、タンホールの反対側から攻めていきます。で、ライドラーに、えー、レイジ、えー、グランドオーデン、トームを向けて、中央部分ぐらいまで進めたところで、後ろから突撃艦をタンホールに当てると。いう形でタウンホールをケアしながら、えー、ライドラーの数を序盤保ちつつ進めていくっていう形ですね。で、最後の仕上げはロイヤルチャンピオンで行うと。いうことで、まずキングクイーン外周にこう流していきますね。流し方がうまいですね。あのー、ここを流すときに注意するのが、 援軍釣らないってことですね。援軍を釣らないっていうこと。で、えー、ライドラはなるべくこう面で出して広くこうね、えー、距離を上げています。レイジをどんどん打っていきながらグラウンドワードの遠問を当てて、えー、序盤ライドラを守りながら、えー、延命守りながらそ、延命させながらダメージをね、えー、増加させつつこう、一気にスピード感を持って攻めていくっていう形ですね。で、ここで、ね、えっ、ー、と、ホーミングを大量に食らいましたけども、しっかりレイジフリーズでターンホール。 ケアしていますこれ確実性があるンホールケアですね。これね、電子だけとかにしちゃうと、意外とここに統合機器なんかが絡んできたり、エアスイーパー絡んだ瞬間に突撃機関の中のバルーンだったりで、ドラゴンライダーが落ちちゃうんですね。これよくあるパターンなんですけども、ここはきっちりうどん屋さんあの、フリーズも一緒に加えて、ふんだんに呪文をけしらず使うことによって、きれいに突破していくという形ですね。でもうシングルインフェルノがもうミリー体力で残ってますけども、なんとこのしね、ロイヤルチャンピオンが出てないんですよね。 これはもうさすがにでしょう。今この瞬間にホーミングシール放っても、あの楽勝で全部防衛が潰せるっていう状態ですね。なんとまあ贅沢なロイちャんの付け方でしょうという感じ。ポイズンも意味ないし<笑>。という形ですね。で、まあ、やっぱりですね、あの、このアタックを見て思ったのは、ライドラって序盤だなっていう感じですね。やっぱり。序盤いかにばらけて、 ダメージを与えていくかっていうのがめっちゃ重要なんじゃないかなって思うんですよ。でちょっとね、そ の, の序盤のところを一緒に見たいと思うんですけども、この面選んだ理由は、えっ、ー、と、相手のクイーンを多分先に処理した方だと思うんですね。ロイヤルチャンピオンよりもクイーンの処理を優先やっぱさせた方が安定するっていうことと、あとこれイーグル法が序盤に壊せるんで、この面を選んだのに多分。このね、バクエリのタンクもいいですね。ここを起点にチェーンを入れると、えっ、ー、と、ライドラのチェーンって合計5施設までこうドッと入っていくんで、 奥の方までぐぐぐっとねこいつを起点に、えー、チェーン伸ばすことができるでえっとね、まあ、ここら辺は僕の予測になっちゃうんですけどあのライドラってこっちレイジ使ってなかったんですねこれ数がいるからレ時ジ使わなかったんだあのそうなんですよ数がいるからレジを使わなかったって今しれっと言いましたけど多分なんですけどあのオーバーキルをさせないように動かすことがコツかなと思うんですねあのライダーが一点に集中しちゃうとあのー なんていうかな1体か2体チェーンを放てばもうそこのチェーンが通る部分の防衛だったり、まあ、施設って大体壊れちゃうわけだと思うんですねだから3対目4体目って同時に1個の施設に付く意味があんましないのかなっていうなので今これこう固まってますけどまあ、終盤だからこそこうね固まっていってもいいと思うんですよ序盤にしっかりとばらけて1個の施設に1ライドラないしは 2, 台ロ 2, 2ライドラーぐらいがつく イメージでこうやっていかないと、えっ、ー、と、やっぱりですね、えー、何体かのライドラー の, そのチェーンのチャージの時間が無駄になっちゃうんだよね。チャージ時間長いじゃないですか。実はね、ご存知の方はわかるかもってると思うんですけども、後ろのこのね、ヒレあるあるじゃないですか、これ。ヒレがだんだんね、こう溜まってくるんですよ。ライドラウィーンって。溜まっていって、一番この首の根元まで溜まったら次にドーンって。ほら、わ か, かるかな、これ。<笑>もう、もう見えないか。 で結構、ね、このチャージ時間があるんで、そこをあのー、なんて言うんですか、うん、とちゃんとチャージしたからには離させてあげたいじゃないですかそのためにはある程度ばらけさせて1個、えー、の施設にこたまらないようにするそれが序盤できるかどうかがポイントなのかななんで広く面で出すっていうのがライドラーには求められるのかなっていうところですね。 他のユニットと全然違うんですよね。まあ、インドラもそうかもしれないけどあの、チャージ時間っていうのはやっぱり無駄なので、ここをなるべく、えー、チャージしたからには話しましょうねっていう形に。っていう形ですね。RS さんのね、ライドーもすっごいうまかったですね。やっぱりね、これも広く面出すんですよね。アーチャークイーンを9時側に当てていって、タウンホールここですね。で、同じように裏側から攻めていくっていう形なんですけども、アーチャークイーンが序盤削りを入れて、 えー、と9時方面ですね、こっち側をクイーンで削る、キングで削る、でライドラをこの面で出してるね。グランドオーデンのトームの範囲にこうギリギリ入るぐらいで出していくっていうのがまあセオリーなのかなと思うんですけど、序盤固まっていますが、まあ、中盤に向けてこうだんだんばらけていく形が作れるかどうかですね、反対重なってる多分これはかなり過ぎになっちゃってるのかもしれないですね、もしかしたら RS さん的に。どうかな で、ボマーを使ってんのがまたね、攻めてんなーっていう気がしますね、これ。あの、ボマーカーとまして突撃艦じゃないんだなーって。まあ、だけど、エアスイーパーにこう吹かれてもなんかあんまり関係ないんですかね、ライドラって。もう平気でこうあの、気にせずどんどん押していっちゃうんで、まあ、レイジがかかれば、当然、にに疲れなないい こ, ことはないですけどレイーパーパてあんまり気にしなくてもいいのかもしれないですね。で、チェーンを刺していきながら、 ロイヤルチャンピオンでさらにタンホールをケアと。でまあ、ライトラ戦スをする上では、えー、なんだフリーズの呪文とレイジーの呪文を割とふんだんに持っていくあのがテンプレスタイルだと思うんですけどもこのフリーズの呪文を今回は序盤に使うんではなくて終盤のタンホールケアまで取っておいたという感じですね。ラライド3体 残っていて、フリーズも1個残っている状態なので、あとはここの対空砲、まあ、若干怖いですけど、フリーズできっちり止めている間にライドラが接近していって、またもうパワー、えー、ゲームですね。ライドラの体力が尽きるか、対空砲が先に壊れるかと。対空砲が先に壊れました。ね。わかったあ。こんな形でね、みんな結構ライドルでスイッスイ取っていくんですよね。 あのー、今回のドラゴンライダーが登場した4月のアップデートで同時にライドラも強くなってるんですよね。ドラゴンライドラが強くなっ て, てかつドラゴンライダーが登場したっていう形なのでど、まあ、やっぱドラゴンライダーと組み合わせるには通常のドラゴンだったりインフェルノドラゴンが今脚光を浴びてますけどもあの実は強くなったライトリングドラゴンって今のタウンホール14環境にしっかり適応するできるだけの 能力を備えているしなんならあのー、レベルが1個上がる前のライドラーですら3ホール14って前回取ってましたからね皆さん、まあ、そういった意味でもあのー、改めてこう見直すべきユニットなのかなっていう気が、えー、としていますねこの皆さんのアタックを見るとですねでえっ、ー、ともう1個ハムタンさんかなのアタックを見ていきたいなと思うんですけども、えー、ハムさんのですねえっ、ー、とですねこれはエアスイーパーに吹かれないように確かこの うんと2時3時の方向、1、2、3時面から行くのかな、ライドは確かだと思いました。やっぱり同じようにね、あのアーチャークイーン序盤に倒せるところの面を選んでますね。あのこちらのーと4時5時面、この面から行くと、ロイヤルジャンピオン先にケアができる、まあ、方向になるんですけども、エアスイーパーに吹かれちゃう、まあ、モルに吹かれちゃうということと、えー、アーチャークイーンが後回しになっちゃうので、こんな形で、エアスイーパーの向いてる方向はアーチャークイーンとキングでカットをしていきながら、 安アスイーパーになるべくかかりにくいゾーンからこうね、ヘライドラを突っ込ませていくと。広く出してしっかりトームが全体に乗ってますよね。この今、金山を中心、金庫を中心に一気にヘライドラのチェーンが通ってきたのがわかるかと思います。二体ぐらいやっぱり作くのはちょうど0時を使うんだったら、えっ、ー、と、チェーンの火力的に具合がいいのかなっていうところですね。はい、どんどんどんどんいきます。これ芝フリーズをね、チレッとしてるんですけど、こ<笑>んなの関係ねえですよね。<笑> 別に今、ちょっとあん恥ずかしかった。自分で言って。<笑>はいそんなの関係ない感じですね。ペイジーフリーズ、しっかりタウンホールに対しては呪文を3枠分使ってケアでいきますね。このラバーハウンドつ っ, ったのはちょっと予定外だったのかな。キングがこの壁の中に入ってきちゃったので。 あの予定外のラバーハンダだったと思うんですけども裏からねロイヤルチャンピオンが攻めてきていますねこいつが残った質にあとはホーミングシールドをぶちかませば前回はもう取れる形になるかと思うでこれでゲームえーゲームオーバーでねま勝負ありですね、OK、やっぱ最終的にロイちゃん残しておくっていうのも大事ですねあのまあライダラの戦術よく言われるポイントが2つ3つかなまずはアーチャークイーンの面から攻めましょうなるべくエアスイーパーをね、えー 受けない方がいいがんですアチャクリをなるべく先に倒したいというのが1つ。で、えー、グランドボディのトームの範囲にギリギリ入る程度の広さで序盤出しましょうということですね。この理由はさっきの冒頭言った通りえー、っと1個のセスにチェーンを集中させないように、ある程度ばらかした方がむしろ効率的にレイジンがに乗ったライドラのチェーンが短時間に広範囲に刺さるということですね。タジ時間が無駄になってるドラゴンを作らないと。 ね、この広さとあと、頭部に入れるっていうのはもちろん、えー、同時に守備の面も兼ねてますので、えー、あんまり広げすぎちゃうと、対空砲とかね、えー、そういうに、ね、バンバン撃たれて、えー、ライドラーが1体やられると、結構コストでかいんで、持たないと。で、えっ、ー、と3つ目はロイヤルチャンピオン最後まで残すってことですね。あのチェーン入った施設って、ロイちゃんのホミングシールで簡単に壊れるんですね、ポンポンポンって。で、最後、ロイちゃんが残っている時今みたいに外周部分の施設が残っちゃうっていうケースが、まあ、ライドラー使ってると当然あるじゃないですか。 中央からライドラが地点入れると外周が残っちゃうんで外周をユニコーンがついたクイーンとあとロイヤルチャンピオンで回収しきるっていうパターンなんでライドランが全部消えちゃってもクイーンとロイジャーが残っていればもうあのー、勝ったなっていう感じになれるケースはよくあると思うのでこの3点を気をつけながらやっていくっていうのがロイライドラの攻め方をする上でのポイントなのかなって感じですね今のハムさんのもうまかったなフリーズ1枚無駄になってるにもかわらずあんな感じで割と余裕がありましたからね で、えっと、まぁ、あうん、えー、っと、その、出すときにね、あの、あんまり狭く出さない方がいいんじゃないかなっていうふうに言った、えっと、理由になっているアタックが実は、このチーズさんのアタックで、これも惜しかったんですけどね、このエアスイパイね、ちょっと嫌な仕事をされたんですね。面としてはこの面から出していくんですよ。耐久砲2本をこうて、かつインフェルノ2本プラスアーチャークイーンが、えー、処理できるというね、ナイスな面だったんですけども、エアスに吹かれてライディングドラゴンが一点に集中しちゃう。 んですねこちらの9時方面に流されちゃいます。を見てほしいなと思うもうこんな形で馬のうまいですね、バルーンできっちり黒爆弾解除で、ライドラを出して0時2個プラス、トームのタイミングも完璧、トームバルーンとライトニングドラゴンが一気に進軍するんですが、これね、ほら、ライドラが全部えっと5体ぐらいかな、みんなこっちの4体か、こっちの方に誘導されちゃったんですね、で中心部分が薄くなっちゃった。でこうなってくると このライドラーが統合的にダメージをこうもろに食らっちゃってるんじゃないですか、ゴンゴンゴンって。カバになってこういうふうに。これが非常に持ってない上に、あの何体か見てたら分かるんでけど、このラ イ, ライドラもそうかな。ほとんど、ね、仕事してないんですよ。あのチェーン打ってないんですよね。チャージはするけど。で、そうこうしてるうちに、4体いたらライドラでやっとこのなんて9時からこの中心部分まで持ってくる程度の仕事にしかならなかったってって、ね。これがばらけていて、それぞれ違う、えー、施設をたげっていれば、 おそらくチェーンが一斉に入って、え中央部分の透析機までゴーンって一気に壊したと思うんですけど、こうならなかったのは、多分、あの、同じ施設をたげっちゃったから、なかなかチェーンがされにくかった。で、かつ、ヒルトントラップも今出てきたのかな、もそれも多分相まってっていう感じだと思いますけどね。でね、これもね、いや、こっからワンチャン行けたと思うんだよな、思 う, 思うっていうか、行ったと僕は思ったんですよね。これね、ロイちゃん出すたイミングもチーズさんめちゃくちゃ、 ね、っていていアーチャークイーンが中央部に入ってクロスのタゲとかをもらい始めそうなところでこう出していくんですね。こうすることによってロイヤルチャンピオンとアーチャークイーンが施設のタゲを分散し合うような形。アーチャークイーンユニコーンついてるし体力満タンなんでいったんこの、えー、っとなんだクロスのタゲを受けさせておいてで相手のババキンに対してはまだえー、っとクロスか残ってるんでそれでカバーって感じだったんですけどこの遠石器こいつがね、 もうあ<笑>いい仕事をしてくれた、本当に。いや、惜しかったっすよ。あって、あともうほんと、大砲とミットだけだからね。ここって削れてっていう感じですよね。ミッストだって、まあ、体力はまだ、まあ、満タンじゃ満タンか。ああ、これだけで、まあ別にバーバリアンキングが倒し切らなくてもよかったし、まあなんならロイちゃんの射程の方が長いんで倒せたと思うんですよね。こういうニコンがこっちついてくれればなーっていう感じだったんですけども。 とにかくえっ、ー、と1点にライドランがこうね吹かれてまとめられちゃったっていうところでえっとキングとクイーンのサイドカットも聞いてたんでこのくじ面でね結構集中しちゃったっていうでそこに投石器の範囲ダメージが入りながら、えー、一方で、えー、こちらの攻撃の側としてはライトニングドラゴンのチェーンが放てない、えー、パターンっていうのが生まれてしまったっていうところです、ね、でここでえっと、孫つゆ化されてしまったがために伸びなかったっていうのがまあ範囲になったのかな。 っていうふうに考えると、えっ、ー、と、さっき言ったね、3つの要素のうちの1個目、あの、広めに出して、えっ、ー、と、短時間に広範囲の施設を効率よく壊すような出し方をする。要するに、一点に固めないってことですね。万円範囲に固めない。えー、っていう、その、ま、仮説ですけども、が、やっぱり、正しいかったのかなというふうに思わせてくれる。ま、そんなような、あの、考察ができるアタックをね、あの見せてもらえたかなというふうに まあ、でも、それでもやっぱね、こっから、このギリギリまで持ってくるチさんのリカバリー力もすごいですけどね。あのみんなうまい人ばっかなんで、あのリプレイ見るのも楽しいしね。まだ後半戦があるんで、これから、ね、楽しんでいきたいというふうに思うんですけども、改めてですね、えー、っと、うどん屋さん1000人おめでとうございます。見てくれてるかな、この動画。<笑>見てくれてたら嬉しいな。はい。 まだねあの私もあの都合がつくかりこういういろんな方のイベントを参考 加, 加させてもらいたいと思ってますのでね、えー、いろんなそういったイベントとかで皆さんとお会いすることもあるかもしれませんがこの時はよろしくお願 い, いというところで本日の動画を終わりにしてると思います。はい、で私のチャンネルなんですけども、まあ、こんな形でえクラン対戦の解説の動画中心に扱っております。今日ターンホール14ですけども エタフォール13と12もやって幅広くねこう扱っておりますので、今回の動画もいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。そしてまた今後もご視聴いただけれら大変嬉しいなといううに思っておりますのでそれもよろしく。では本日も最後までご視聴どうもありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。